どうもこんにちは毎年ですねこういった動画を出すようにしてるんですが今回はですね焚き火をする上での注意喚起の動画です今やキャンプに行って焚き火をするっていうのはですね完全にセットの文化になりましたよねいろんな焚き火台が出ていて動画や雑誌などを見ていてもですね焚き火に関していろいろな情報が取り上げられているのでまあ、焚き火の極意だったりとか火起こしの仕方こういったことをね調べたりする人も多いと思います で僕的にはですねそういったものを覚えたり紹介したりする前にですね常識を広めたり勉強する方が先じゃないのという思いがあります。なので今回はですね焚き火をするときに気をつけること焚き火の危険性用意しておくべきもの片付け方こういったことをですね今一度勉強したり振り返る機会になればいいなと思ってこの動画を今作っています。ということで1焚き火をするときにどんなものを用意しておくべきなのか2 どんな危険があってどんなことに気をつければいいのか 3. どうやって片付けるべきなのかこの3つのブロックに分けて動画をお送りしますでついでにですねもしこの動画を見ている方の中でえ YouTube などで配信している方がいればですね去年作った焚き火での注意動画っていうのがありましてそれをですね無料で素材として配布しているのでえご自由にお使いいただければなと思いますでその動画に関してはですね概要欄にダウンロード先を記載しておきます 焚き火をするときどんなものを用意しておくべきなのかキャンプ場ではですね基本的に焚き火台を使わないと焚き火ができないというところがほとんどです焚き火台の下に焚き火シートを敷くのは今では常識の一つとなりましたがあまりにですね火床火を燃やす部分ですねこれが地面に近いと芝生のキャンプ場だと芝生を焦がしてしまうというトラブルになりかねません 火どの低い焚き火台というのは、まあ、おそらくじかみ感覚でできるのも人気の理由なのかなというふうに思うんですが、えどこの低い焚き火台をです、ね、芝生の上で使う場合は、まあ、芝生を焦がさないようにです、ね、レンガなどを組んだ上で焚き火をするというような、ね、配慮が必要なんじゃないかなと思ってますおそらくです、ね、そういったものを使って芝生を焦がしてしまったというのを、ね、今年も何度か見かけました。 まあ、火床を高くしたらですね火床が低い意味がないんじゃないかという方もいると思うんで、まあ、そういう方はですね芝生のキャンプ場を選ばないとか場所に応じた各々の対応が必要なんじゃないでしょうかまたですね焚き火っていうのは置き火になってから火が消えるまで結構時間がかかりますえ鎮火するまで待つのはですね今の時期って寒くて辛いので火きし粒を用意しておくのもいいと思います早く鎮火してくれますし片付けにもなって一石二鳥です 炭を起こすときに使う火起こし火消し壺っていうのは、まあ焚き火をするときにもですね、持っておくと便利です。それとですね、意外と持ってない人が多そうなのは、消火スプレーのような消火器具。何かあったときにもですね、慌てずに火を消すことができますし、自分だけではなくてですね、他の人を守れることにつながるかもしれません。焚き火シート、火消し壺、消火スプレー、あなたは持ってますか。どんな危険があって、どんなことに気をつければいいのか。 一番注意してほしいのがですね火事です毎年のようにツイッターなんかで火事になった画像などを見かけたりするんですがえ焚き火が周りに燃え広がったり風で意図しない方向に火が飛んでしまって火事になるっていうパターンがあるんじゃないかなと思いますまあこれも常識の一つなんですがまず第一にですね風が強い時は焚き火をするべきではありません焚き火をやりたい気持ちがあってもですね事故を起こさないためにそういう時は諦めるのが大切ですまあ自然の力っていうのはですね人間の力ではコントロールできないですからね 焚き火の周りに燃えやすいものがないかを確認する誰かが火の番を必ずして目を離さないようにする風が強い時は焚き火をしない火事を起こさないようにこういったことに気をつけて焚き火を楽しんでくださいね焚き火をしていて一番多い怪我は火傷じゃないでしょうか、えー、怪我に関してはですね気をつけてくださいとしか言いようがないんですがまあ、火バサミを使ったり革手袋を使ったりするなどしてですねまあ、なるべく怪我のないように注意してください あとですね薪のささくれが手に刺さるというのも結構あることじゃないかなと思いますまあ、そういったこともあるんでですね手袋はまあした方がいいですよねどうやって片付けるべきなのか焚き火をしたままで放置して帰るいわゆる焚き逃げ直火をして逃げるというだけじゃなくてですね燃え残りなどをその場に捨てていくっていうですね残念な人も少ないですがいます焚き火をした後の片付け方がわからないっていう場合はですねまあ、とりあえずキャンプ場の受付に聞いてみてください キャンプ場にはですね廃捨て場があるはずなので燃え残りや廃をしてる場所を必ず教えてくれますでもしですね廃捨て場がないという場合はですねもうゴミとして持って帰りましょう先ほど紹介したようなですねひきし壺で夜のうちに鎮火させておけばまあ、帰りには冷めているのでそのまま持って帰るかまあ、ゴミ袋に入れて持って帰るだけですまあ、焚き火で出たゴミに限らずですね出たゴミはキャンプ場指定の場所に捨てるもしくは持ち帰るとそれだけのことなのでこれは必ず守りましょう まあ、これれれが守なないいであればです、ね、キャンプ場を使う資格はないと思いますということで今回は焚き火をする上で気をつけること焚き火の危険性用意しておくべきもの片付け方というです、ね、今更聞けないようなことをお送りしました、まあ、こういうとです、ね、難しい話に思われるかもしれないんですが全然難しい話じゃなくて、まあ、要は気をつけてやろうねっていう話なので今年の冬もです、ね、いろんなことに気をつけながら焚き火を楽しみましょうそれでは。